日常演武の食た日記にようこそさて本日の演目はこちらそれでは演武開演こちら無印良品の豚汁とミネステローネそしてラテ3種ラテ2種類とマサラチャイを飲みたいと思いますうーん無印良品ずまあ前からちょこっと障害したことはあったかもしれあるような記憶があるんです実際にうちの近くにも 店舗ができたので気になって行ってみたら結構いろんなものは揃ってましたねなのでそこからいろんなものをこれから食べたり飲んだりしていきたいと思います今日はその第一弾というわけですまずは本汁からいきましょうかもうフリーズドライタイプのようですねでは中身をご回目と はいこのようにフリーズドライタイプで落とすいませんですねライトライト あ, あちょっと待って、うん、はいこのように中にポツンとフリーズドライが入っててちょっと寂しそうですねポツンって言ったらでは早速作っていきたいと思いますのでしばしお待ちください チャンネル登録よろししくお願いしますはい豚汁出来上がりました、うん、お揚げいっぱいで美味しそうですマグカップじゃなく器にお器にじゃないお椀に入れればよかったかななんて今更さらちょっと思っちしてきます、まあ、いつもお椀なんて用意しないんですけどねでは飲んでみます<笑>どう無印良品の飲み物はほっと一息つけたかしら 近くにできてくれて本当に良かったですうーん温まるなそれに結構しっかりと味があって美味しいフリーズドラインだったら手軽にッパック飲めるのもいいですね一方で粉末の方はうーんこぼしたり入れすぎたりするリスクが若干あるかなとは思いますがそれでもお手軽なのは確かですから本当に嬉しく思います うーんケーキとかにもアイスクッキーとか、うん、合わせるのはもちろんですけどあと和食とかに豚汁ミネストローネはパンかなって何かに合わせることばっかりで感想全然言ってない、うん、トマトとかの酸味もしっかり感じられますねこれが一番かな、ええ、ごちそうさまでしたっていうかな飲み物だけでもまあ言っといた方がいいですよね最初に飲んだこちらの 豚汁は油揚げの食感が特にしっかりと感じられてうんお肉とは違うんで豚汁とは違うかなとも思ったのですが美味しいシンプルな味付けのお味噌汁でしたこの良い塩加減が良かったです続いてこちらの干しワサイのミネストローネこれもトマトの酸味がじゅわっと口の中に広がってきてミネストローネなのであっさりといただくことができましたねちょっとトマト欲しいなと思った時にぜひ飲んでもらいたいです この3種類のラテなんですけど ラ, ラテというかラテとチャイかラテとチャイにつきましては全部粉末でうーん分量などを調整しやすいスティックタイプやポーションタイプのものに比べるとその点では若干劣るかなと思いましたですが飲んでみると抹茶とほうじ茶は結構お茶の香りがついててチャイもスパイスがしっかり効いて美味しかったですお手軽に飲めてこの美味しさは嬉しいですねですが